キッズコネクションの YouTube チャンネルの動画数が900本を超えました。いつもご視聴ありがとうございます。これからも動画で活動を発表していきたいと思います。